群馬県食肉卸売市場は完全な衛生管理システムと最新鋭の生産設備により清潔で新鮮なお肉を皆様にお届けするとともに精肉直売所にて美味しいお肉を販売しています。